して大きな争いがあり、世界は7つに分かたれた。 の基本敵とのりださあ敵に近づく。 なんか「いにしえの大戦争」暇つぶしにこんんな本読んでたせいね着いたぞ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>大戦争の後互いに傷つけ合うことの愚かさに気付いた人々は二度と争いを起こさないと誓い合い七つの王国のもと 千年にわたる平和な時代が続いていたおーい<笑><あ><笑>久しぶりね俺が居眠りしてたってよくわかったなまったくいとことしてはちょっと恥ずかしかったわ二人はいとこ同士なんだ<笑><笑>そうなのねえこの子どうしたのああ下宿先で仲良くなったんだ ファミランよろしくね<笑><笑>よろしくねえ、どこかで会ったことないのそういえば、ジャイワールのみんなは元気か、ね、え元気よ。そういうのとたは…<笑>聞くまでもなく、元気そうね<笑>まあなあ、そうそう。これ、みんなからのお土産おれんかに留学して、もう一年でしょ そ ろ, そろふるさとの味が恋しいんじゃないかって懐かしいな今日は久々にジャイワール鍋だそれにしてもやっぱりオレンカは全然高いね 一度見てみたかったのよね龍が太陽を喰らう日双子が生まれ再び大地はせまに覆われる多くの血が流れた後双子の王が新たに君臨するこれ古の予言よねああ意味はよくわかんないけどな要はもう二度と 戦争なんかするなってことなんじゃないのかちょっと、やめなさいよもう、相変わらず落ち着きがないんだからお前こそ、相変わらずと学級委員長ぶりだなよし、じゃあ寄り道はここまでにして俺の下宿へ行くぞえあ、ちょっと、待ちなさいよ それだけ広ければ訓練もできるわねそういえば肝心なことを聞いてなかったけどあなた留学してちゃんとやれてるの当たり前だよ学校の戦闘演習じゃ俺が出席なんだぞ本当かしらほらなんなら鍋が煮えるまで試してみるかいいわよ<笑>手加減は無用 久しぶりに真剣勝負といこうじゃない。<笑> やるな1年間お前も鍛えてたってことか2人とも本気になってきたようだなよし最後はテンションについてだ敵を攻撃したり敵の攻撃を受けたりするとテンションがたまって 全くだ。これはジャイワールに帰ったら俺たちただじゃ済まないぞ、ね。でも今は五蓮華の町を守ることに集中しましょう<笑><笑><笑><笑> ジャイワールの王子さんさ、俺たちの幼なじみなんだサッカー、ジザーが関わっていないというなっ<笑> よしだいたい片付づいたなへえずいぶんでかいもの振り回してるじゃないのさほらお二人さんぼんやりしてる暇はないよおれんこを守るんだろ だったらさっさとこいつを倒しちまわないとね<笑>さあいよ<笑>お二人さん気をつけなこいつは鬼コンボだまともに攻撃を食らっちまうとただじゃ済まないよ<笑>なんて大きさなよだ。<笑>っ ジャイワールちゃん見たことなかった鬼コンボは図体がでかい分攻撃のあとに大きな隙ができやつの動きをよく見て攻撃が終わった直後を狙うんだおっと気をつけな直接食らわなくてもこっちの動きが封じられる攻撃もあるのさ 奴の攻撃のタイミングに合わせてジャンプでよければよろめかずに済むよおっと敵がへばってるみたいだねこの先にすす攻撃を叩き込むんだ あいつ、ツザールだよな。ね、え、えェザールが王子自ら攻めてくるだなんて何があったっていう の, あの<笑><笑> お2人さ、なかなかやるじゃないか。あなたこそ、さっきは危ないところをありがとう。あ, あ, たあんた何者だ少なくともオレンカの人間じゃないような。うちょっと、人に名前を聞くときは、まず自分が名乗るものよ<笑>そうか、お互い自己紹介がまだだったな。けど、それは後でゆっくり。どうやら私たちに用のある連中はいるようだからね。 詳しい状況は未だ把握できておらんがジャイワールがオレンカを攻撃したのは事実一体なぜこのようなことになったのかジャイワール側にどんな事情があったにせよオレンカは甚大な被害を被りました頑固戦うべきですしかし国同士が争うことはイニシエの予言によって固く戒めしてられておる失礼いたします 先の戦いにて最前線で戦っていた者たちを連れてまいりましたおおそなたらがオレンカの民を守ってくれた者たちか心から礼を言うぞいや気にしないでください当たり前のことをしただけですから、ま、ちょっと王様に対して馴れ馴れしすぎるわようんところでそなたらは何者かはい俺あじゃなくて 私はジャイワールからオレンカの士官学校へ留学に来ているものです。で、こいつは私のいとこで、今日ジャイワールからこっちへ遊びに来たところなんです。何ジャイワールが攻めてきた場に先んじてジャイワールの者がいた。まさか、貴様らジャイワール軍と通じ今回の襲撃に加担していたわけではあるまいな。違います。私たちは騒ぎを聞いて、駆けつけただけで。そんな出来すぎた偶然があるものかお待ちください。そもそも。 この子たちが本当にジャイワール軍と通じていたら前線で戦うわけがないでしょうこの子たちがジャイワール軍と関係がないことは私が証明しますそなたは一体申し遅れました私は宗主国ゼビオンの戦士オルネーゼと襲名によりオレンカへ参りましたゼビ オ, ンはおーオレンカ王我が主ゼビオン王はジャイワール軍の不穏な動きを知り 私をオレンカへ遣わしました今回の一件もしオレンカ王に争いを止めたいという意志が終わりならきっとお力になれるかとそうかオレンカにはジャイワールと争う理由も意志もない故にジャイワールが再び攻めてくる前に他の国の思惑を知り和解の道を探りたいと思っている<笑>そこで 創始国ゼビオンの力をお借りしたい。和解のために、我が国とジャイワールの間を取り持っていただきたいのだ。承知しました。では私はすぐにゼビオンへ立ち、今のお言葉を王に伝えましょう。なあ、俺も一緒に連れてってくれよ。これ以上、オレンカとジャイワールが戦わなくて済むように何かしたいんだ。私も、私も行くわ。 おれんかをいかがいたしましょう<笑>うんでは戦士オルネーゼよこの者たちと共にゼビオンへ向かってくれはっオルネーゼさんのご迷惑にならないようくれぐれも慎重によーしじわじわたぎってきたぜ王様任しといてくださいこの俺がガツンと話をつけて来ますからわはい一緒に任務を遂行してくるであります<笑>ちょっと あなたたちちゃんと話を聞きなさいよ。<笑><笑><笑>頼んだぞ。はい。はい。